同じ時間は溜ままっってしまったのかどうして時間までたまってしまったのだろう?」「異常なほどの沈黙」「長すぎる沈黙」「沈黙がささやく」 異常なほどの沈沈沈黙、黙、黙長すぎる沈黙沈黙がささやく。私は歴史についていまだに知らないことも多いしだからこそその一番身近にあの時どんなことが起きたのかっていうのを。 いることができたのは、えー、身近な人に話を聞くことだった。例えば、それは私の祖父だったり、私の叔母だったりするんだけど。静かにしていると、むしろ静かな方が。静かにしていることの方が。こうざわざわざわざわってしてきたりとか。 えー、自分が一歩立ち止まった時にハッとガラスが鳴ったりとか風が建物を吹きつけている音の方が、えー、大きく感じてびっくりします。とってもさあの幸せでしたね。もう全部日本国中全部孤児で孤児全部孤児よ。 親死んじゃって子供だけ生き残って全部他がそういう時代だったんですから時間が流れこのお水のように流れたら何が残るのだろう時間が流れたら時間と共に生きてきた記憶もなくなるのだろうか。